子猫の地位が始まるよ<笑> なちな仮装が上手ね。<笑><笑> かわいいみんなにはいどうぞあありがとうはいどうぞおいしい 知らない人が来たからびっくりしたのね。今日はハロウィンって言ってね。仮装した子供が近所のお家を回る日なのよ。 フフにも買ったんだよっ1、うん、<笑>にも<笑>今日は1年に1回堂々と仮装ができる日だからな家族の思い出を収めないともうこういうことになると張り切っちゃうんだからいいだろうそれに最近の猫の服はすごいんだぞ 一番人気は警察官だそれからスーパーミャンそうそうロボットもあったなっっっっ人間の衣装さながらなんだよでどれにしたのうん<笑>迷いに迷った結果じゃーんうさぎだ猫がうさぎ でも、かわいいだろ。<笑>でも、大丈夫かしら。え?。猫って、服を着るの嫌がるって聞くけど。<笑>うん、なーに、ちゃったくらい平気だよ。<笑>チーム仮装して、可<笑>愛 い, い写真撮りたいよな。お<笑>、うん、写真撮って。よし、お父さんに任せなさい。<笑> そうまずはで、右の前足を通して次に左前足あで、お腹のマジックテープをなすほっ 脱いじゃったね。どうした？ほら、おいで。<笑>お父さんあやち。嫌がってるんじゃない？まさか。ち、嫌じゃないよな？嫌だ。ほら、嫌じゃないって。<笑>ほら、かわいいだろう。 っ待ってくれよ逃げよう待て ーーえいっはいチーズ。 チー、こっちだよ。はい、チーズ。チー、見てくれよ。うん。取れたこれじゃチーだってわかんない。だよな。 まくいちかか い, いのながさはかってくれ。 オッケー。<笑>うわ<っ><笑>ちがー、怖いじゃない？ほら、<笑>面白いでしょ。<笑>よーしできた。チー、おいでー。何すー？怖くないよー。ほーら、ほら、ほら。ひらひらちっちゃー。よーし。 よしよーし、それ、ま、たややとすお父さんの力作だ。きっとチームを気に入るぞ。 チーは嫌だったのかかわいそうなことしたな言ったでしょネコは服が嫌いなのよ無理やり着せるなんて自分勝手よ、うん、チーごめんなさいあれ<笑>はあ<笑> おったみたい、ねうん、え っ, あ真っ暗大丈夫か え, ーはっえっ チー、かわいいチー自分で仮装したチー<笑>、お父さんのためにありがとうえ、どっちかかわいいミイラさんはいどうぞかえチーの獲物僕もはい<笑>、はい、どうぞ おいしいねおいしいじゃあ、僕もうん、うん、<笑>それ、猫用クッキーよ<笑>今なら写真撮れるんじゃないおお、そうかよ<笑>ヘ<ッ>、ち<笑>。今日は大変だったけど…これ、おいしいか<笑>まあ、いっか<笑> お父さんがクシクシしてくれるだってブラッシングは最高だな次回チーブラッシングされるハワハワたち。いや